星型 SUV のハリアーレヴォーグついでに試乗していきます。わずかにうなる直四エンジン、うむ、普通のトヨタのガソリン車ですな。右にレォーグがあって、初見の SUV で出れる自信がなかったので、横着せず、慎重に出ます。 シフトノブが階段上にガタガタ動かすタイプなんだけどむっちゃ使いづらい R35 は明確に上左と分けられてたけどハリアーの方はポジション同士が近すぎてどう動かせば右のギアに入るのか分かりづらいあとサイドブレーキ電動になったようですがなんで右側の奥まったところにあるんや発進前にどこにあるのか分からなくて探しちゃったじゃないか しかも引き上げるのと押し上げるの両方あってどっちが解除かはパッドにではわからないし作動中にブレーキペダルを押し返されて戸惑う電動パーキングブレーキは次世代車のスタンダードだ 慣れていかないとな。というかさ、D レンジに入ったら自動で解除、B レンジに入ったら自動でオンになるんじゃねえのクラウンの方がそういう動作だったんだけどなー。ただ、慣れていないだけの装備を悪いものだとは言いたくない。そして動き出しから感じたこと、ブレーキが初期から強く効く。そして、乗り心地も固め。これは意外だったよ。予想と麻薬を行く味付けだった。写真については後で話しましょう。 アイドリングストップストップボタン、そしてブレーキホールドにオートハイビーム、エコモードとパワーモードの切り替えスイッチ、あと何があったっけ。ここで簡易的な内装紹介を。 質感の高さを目指して、所々レザーを使って、かっちり作ってある印象。レンタカーおなじみのサイレンカグレードでしょうが、高級車というイメージは、確かにあると思います。だからって高価格車ではないと思うんですが、それゆえコストは限られるはずですが、うん、内装の質感は、特に不満ないですよ。センターコンソールも重厚感あって、人の目と手が触れるところは、最低限、きっちりやってますって感じ。 ステアリングのボタン、2000年代前半のレクサスみたいだよなぁ。押すとグニョグニョする。このボタンだけ見ると、50代以上の世代に向けて、作ってあるのかなって感じる。そしてエアコンパネル、不親切ですね。タッチパネルかよ。B レンジだとレバーが邪魔なのは置いておいて、物理ボタンじゃないのは、使い勝手としていいと言えないけど、アイコンが浮いてるような、高級感はあるかもしれない。パワーモードエコモードが下の段に隠されてるな。 そして、温度調整は物理ボタンというか、アップダウンの2つだけじゃないらしい。なんかスライドして操作することができます。うん、物理ダイヤルをグリグリ回した方が、絶対直感的に温度指定できるよね。私は液晶式の操作系には否定的です。目を離して指の照準を合わせないと、走行中に調整できないのは危ないと思う。ホイールから見てわかる通りの廉価グレードだが、だからって特別悪いわけじゃないよな。 サイレン化グレードって、ケチった分が惨めさになって、帰ってくるイメージがあるんだけど、このハリアーはまともですね。ハリアーにお金を出していただけた時点で、最低限ハリアーの世界を保証しますよって感じ、さらに付加価値が欲しい方に、より良 い, いグレードをラインナップする。そういう体系で売られてる。ハイブリッドや PHV もあるらしいが、これはガソリン 100% だ。 古典的なパワートレインだな買いやすさと信頼性と今のご時世なら納期の速さがありますな乗ってから時間が経っちゃって細かいことを覚えてないけど確かシートにはクッション性があったレザーなんだけど初期が柔らかくて沈み込んでくれる感じ硬いだけの見た目だけ高級ではなかったよ横幅は1 8 5 5ミリ運転はしやすいけどでかく感じる大通りはまあ普通なんだけど これで狭い道のすれ違いは嫌だなぁ。そして、周囲に誰もいないようなので、ちょっとだけハンドルを揺さぶってみます。SUV って、どうしても腰高で、運動性能低いイメージあるんだよね。うーん、軽く揺らす分には合成感を感じるんだけど、これはでかい動きを与えたくない。フラッフラな感じではないし、特別言い訳ではないんだが、現代車相応のボディ剛性はある。というか足が硬いですね。 高級 SUV というイメージからすると、車高調を入れてるレベルでバネレートが高い。高速道路で追い越し車線を走り続けても、この足なら不安定さは出なさそうですね。イメージに反して、走行性能も考えてある。ただ、都市型 SUV とか言うんだから、広い室内の中で、コンフォートに移動できると思ってた。その割には硬すぎる。 刺すだけなら GR のエンブレム貼っていい。ただ、揺さぶっていった先で、ロールがちょっと大きいな。伸び側の減衰力とスタビを固めて、ちょっとフロアに合成強化パーツつけて。そこまでやれば、ほぼ不満ないよ。足の硬さと、初期から強めに効くブレーキ。この二つが、イメージの割にかっちり走る。そんなギャップを作っているな。うーん、優雅に快適に走れるかっていうと、それをやるにはこの足では硬すぎるんだよな。これそういう車なのか、ちょっとしたスポーツカーみたいな硬さだぞ。 ハリアーにおいてそれは、褒め言葉にはならないんじゃないか車重は 1.5 トンほどあるようだけど、踏み込んでいくともっさり。エンジンパワーは最低限だな。パワーモードにしても、前後に揺さぶられるほどではなくて、あくまで踏み込む量を減らすって感じかな。ここで気になるところが。なんでだろう、ハンドルが回しにくい。これ着座位置の問題なのかな。ステアリング等での。 真横から見た時の角度が合わない感じ交差点の右折である程度回すとなんかハンドルがそそり立つ壁のように感じるシート高とステアリングの上下角の相性がたまたま合わなかっただけかもしれんな言うことがなくなってきたので今回初めて使ったブレーキホールド機能について D レンジで停止時にブレーキを奥まで踏み込むと作動しアクセルをちょっと踏むと解除されます慣れるまでむっちゃ戸惑うけどいちいちパーキングブレーキ引いてブレーキランプのために左足をブレーキに置いてそういう ということしないでででも信号待ち中に休めるのでこれは素敵なな機能ですねなお適当に使ってると動作になれなくてパニクル模様あとなんというかペダル配置に違和感これも慣れだけどあるであろう位置に足を持っていってもそこにペダルがないような感覚うーんやっぱ SUV ってよくわかんねえな運転してて特別なメリットを感じないしむしろ無駄にでかくて運転しづらいその大柄さと上がらざるを得ない重心が 急旋回時の運動性能をスポイルしてくるなんで SUV が流行るのか乗ってみてもよくわからん大きめなサイズは相変わらず車線内に収めることに苦労してしまうし特別な良回転があるわけじゃないしうーんこれなら軽自動車でもいいんじゃないのかなよくも悪くもトヨタ車ですねつまらないとまで言うつもりはないけど運転が楽しいとは思わないかなそれでいいんだろうぜ むしろ、どこぞのミニバンと違って、ゴールデンウィークの高速道路でも、これなら横転しないだろ。そういう意味では高速道路も走ってみたかったですが、まあついでで乗ってみただけだし、私の中の張り合って、ノーウィンカー割り込み SUV だから。剛成感はあるが、このグレードの鈍重さじゃ、割り込み運転はやろうと思わんな。皆さん忘れずに、車の評価は、上位グレードでやってあげてね。うーん、レボーグに並ぶ微妙な階段。狭い道を通ってても、 視点が高い的な SUV のメリットよりは、車体がでかくて乗りづらい点だけが目立つ。ハイビームはオレンジ色の、温かみがある色ですね。これも廉価グレードを感じる。ここの路地裏のポール、やっぱり窮屈。視点が高いのが悪さばかりしている。もう一つだけ言うなら、D レンジから右にシフトノブを倒すと、完全なるマニュアルシフトが行えます。まあはエンディングで楽しいではなくて、エンジンブレーキを用いた坂下り。 これにしか使えないものだけどな名古屋駅の近くでレクサス NX が借りられるんですよねそっちも乗ってみないとダメかなそれか BMW の X シリーズやアルファロメオそれくらいがチって作ってあるマシンじゃないとスポーツとしての SUV はないかなんでなんでここまでして SUV に乗るんだろううーんわからずじまいだったなエアロをつければ外観はかっこよくなるし電動化すれば乗り味はまた変わるだろう 車高調次第でで優雅なな足にできるかもしれないうーん私の GR プリウスが、市街地走行でも臨場感を感じるような車になってるだけに、比較してしまって乗り味が気になるんだよなぁ。ただ駐車はやりやすいですね。小回りも利く感じだし、周囲が把握しやすいかも、狭い車線の中では窮屈ですが、視野の広さは確実にあるね。同じか、それ以上にデメリットあるけど、スタイリングの良さはわかる。ハリアーの内外装の高級感は素晴らしい。 でもその先が見つけられない。視聴者様、私に SUV の魅力を教えてください。実際に体験することの大切さを、この動画の中でも説いた上で、動画は締めさせていただきます。